キンプリは昨年11月、メンバーの平野市を、岸優太、神宮寺優太が今年5月に脱退することを発表。それぞれがジャニーズ事務所を退所するが、彼らの熱狂的ファン、ティアラの間で納得できない、真相を知りたい、などの不満が渦巻いている。 そんな中、1月19日発行の夕刊歌に、東京スポーツが昨年4ケラ5月に行ったドームツアーの DVD、キングファーストドームと2022ケラミスターからの一部内容を称号。特典のドキュメンタリー映像にティアラが騒然となっている様子を伝えた。同志によると、打ち合わせの場面で出てくるホワイトボードには手書きで、ミスター というコンサートをシグネチャーにしていきたい。5周年の時にはミスター。5、10周年にはミスター。10と続くリブを作りたい。と書かれてあったという。ミスター。とはキンプリを代表するワード。すなわち、作春時点でメンバー5人は10周年コンサートを意識していたわけだ。ホワイトボードにはこの他、ファンに見せたいもの、として。 僕たちの過去を見せつつ、現在、そして未来の夢を見せたい。とも記されているという。ここで思い返してほしいのが、昨年11月のメンバー脱退の際に出したジャニーズ事務所の公式声明。平野らの退社について、ジャニーズ事務所は21年から、今後の活動についてより具体的に話し合う時間が増えました。とした上で、 海外での活動をはじめとしてそれぞれの方向が異なることも分かりました。などと報告していた。つまりコンサートが行われる1年前からメンバーの目標がそれぞれ異なることが分かったというわけです。実情は分かりませんが、DVD を見る限り、メンバーはグループ10周年とティアラのために団結しているように思えます。テレビ局関係者。 さらに不可解なのが、脱退発表後にメンバーがファンクラブ向け動画で発した言葉、海外進出を目指していた平野は、脱退理由について、全力で取り組んだとしてももう遅いなと、漢字目標を失い今回の決断に至りました。とコメント。同じく脱退する騎士も、メンバーと目標の違いが、生まれ海外で活躍できるグループにはなれないのかもしれない。 と自分の夢を自分で否定する自分にがっかりして落ち込んだりする。そんな日々が続き、今回この決断に足りました。と話した。コンサート時点ではメンバーのモチベーションは高いように見えましたが、ね。ドームツアー終了から脱退発表までの約半年間で急にネガティブになってしまったのか。半然としませんね。スポーツ上記者。 この FC 動画をめぐっては、メンバーの視線や破棄のない表情から、ティアラの間では台本ありきを疑う声が根強い。それほどキンプリの分裂劇をめぐり不信感が高まっているんです。ティアラだけが騒いでいるというわけではないようです。ジャニー北川氏、メリー北川氏が亡くなり、タッキー、滝沢秀明氏もいなくなりました。